続いて踊ります曲はですね、えー、やっぱり日本まつりというオリジナル曲ですじゃあいつも通り元気よく参りましょうかじゃあよろしいですか皆さん息をともめましたはい、はい、じゃ行きましょうじゃあ改めましていつも通り行きますよみさんこんにちはシンディアよろしくお願いします<笑>、えー、はっきり言いますね私たちよさこよどりあんまり上手じゃありません では今日はね、どこのお祭りに行っても、ね、盛り上げることは、ね、どこのチームにも負けませんイエーイ今日は皆さんと一緒に参加してもらえるような合いの手を用意してまいりました皆さん日本代表の応援ってご存知ですか一緒におます日本チャチャチャ日本チャチャチャって、ね、あれ私たちもおじりましてよっさこいチャチャチャってやらせてもらってますちょっとお互い食ぜひ一緒にやらしてもらってーよっさこいよっさこいよっさこい ヤスコタウンありがとうございますとりあえず、せっかくの最初のドナ行動にありますので、一緒にお手拍子 し, しながら楽しんでください。よろしくお願いしますはい、じゃあどれか準備してください、えー。改めてですね、えー、こういった本当に機会をご用意いただいた、アシカワヨソコイ祭りね、第二回アシカワヨソ祭りにお声をいただきました。司、え、祭、ー、様並びに、えー、こちらアシカワヨのですね、会場運営の方、本当にありがとうございます。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 最初から参りますよぜひご一緒によろしくお願いしますいいーいいーさあ行けます行きますよ 不见。 見ていただいた、並びに参加していただいたお客様に感謝ケレッツありがとうございま